妻と食うということで。はい。今日も家で食おう。はい。サムネでわかると思いますが、今日は肉の花甘さだ。 はい、行ってみたらもちろんうまそうな肉とかそれ以外にもプライベートブランドも結構あったよねなんつうのかな業務スーパーみたいにさ一品物っていうよりかはパウチとかあとお菓子とかかそういうのが多かったからちょっとラインナップが業務スーパーとは違うと思うんだけどプライベートブランドを中心にうまそうなものを買ってきたんで、うんまあ、それを一緒に食いましょうってことではい、はい、でとりあえず揚げ物だね 今日はちょっと量がとんでもないから、うんうん、こっちでじゃなくてちょっとキッチンではいまず揚げていきましょうはいはいってことで今キッチン移ってきまして本日こちらですね揚げ物黒塩鶏唐揚げってことって1 6キロねだいぶ買ったねだいぶ買ったのよまあ湯煎のものと揚げ物とあとお湯で割ったりそのまま食ったりまあいろいろ買ってきたけど、うん ひとまず何食うにしても、これが一番時間かかるから、ね、ちょっと先に上げて準備していこうかなと。凍ったままの状態から、170度から170度の、えっと、170度から175度の油で、7分から8分。結構あるね。結構ある、まあなんかこれ、加熱調理なしのやつらしくて、生肉かららしいから、まあ、だいぶ時間かかるんだけど。いってらしょい。おい。おー。 別に王のシーンではない気がするんだけどいや<笑>とりあえず入れたらお腹減ってんのかああもうこの袋からすげえ生姜の匂いしたんだけどあ本当。ちょっと匂い込んでみあおうおおしょうって感じだねしょって感じなんだけど、うん、結構さ業務系の唐揚げってさういうゆにんにくガツンみたいなイメージだけどあんまりさっぱりしてんのか生姜好きだから期待はできるわ期待はできるね半分入ったかな、うんうん だから4 回, 4回、うん、食べるの一瞬なんだよなこそうなんだよなってことでは い, いい感じよ色だい第1弾第1弾おー熱いいやうまそうだぞねうんうわーもう食いてーここで食ってビール飲みて<笑><べる><笑>多分2発でいけると思うんだよね1袋うんよいしこれでとりあえず1袋目終了だねはーいよいしょ オッケー入ったちょっとこれ買いました具だくさん牛すじカレー、はい、また美味しいとそうなんかネットでね美味しいって書いてあったんだけど1パックでさ750十グラムあんのよ<笑> 1パック一家族だよねそうねまあ、ちょっとこれもゆっくりと湯煎していきやっしょちなみに今日はお米8合炊いてますんではい今日買ってきた分とお米全部合わせたらさまあ6キロぐらいあるなビール飲んだら多分食いきらんな またまた欲望のままに買ってしまったよ。欲望のままに買ってしまったよ。飲まずに待てないな。もう飲みたいね。喉も渇いたよ。一緒にキッチンのランカーしますか。します。うん、今さ、まあいろいろちょっと禁酒してるじゃんダイエットも含めて。あ、そうだね。撮影という名目で飲むという。確かに。そう。タレジじゃあ飲みますか。はい。じゃあ開けるよ今日も。お願いします。すみませんはいお。お疲れ様です。お疲れ様です 久しぶりというか我、えー、<笑>我慢に我慢にを重ねているいうめえこう飲んじゃうと唐揚げをちょっと食べたくなっちゃう食べちゃう ?1 個だけえ1個だけね1個ずつね、うん、あの生だった可能性を示唆し て, して先食べるわこれがはい 熱, 熱い熱そうちゃんと入ってる からのどうぞ。<笑>あそう。うまっ。うま い, い。やばい。やばい。うん。うん。めっちゃ美味しいねこれ。めっちゃ美味しいっしょ、うん、これ。めっちゃおいしい。肉の鼻まざすげえよ。 めっちゃうまそ う,、うん、そうやばいもう味しっかりめだからつまみでもご飯でもいけそうどっちでもいけそう、うん、ちょっとレンチンのものとかやっていこうかああ、うん、ハンバーグはさグこれもあのネット調べネット調べ、うん、これとにかくうまいってい う, ていうこのお肉屋さんのハンバーグって1個で 190g おっ、うん、きいハンバーグなかな か, なかなかのハンバー グ, <笑>ハンバーグ屋さんの 金額で言ったら、え、三百円ぐらい。あ、そんな安かったっけ。めっちゃ安いの、ね、よ。あ、うん、それは安いわ。絶対買うでしょこんなの。う, ん、うわ、でかい。で か, <笑>でかいよ。ちなみにデミグラスソースを買ってきて、まあ、これをかけようかなと。で、最後に、あとあれだね。この最後の唐揚げ入れるときに、うん、カレーはもうちょっと引き上げちゃって。うんうん、で、ステーキ。 ああ 焼, きたいと焼いてったら、うん、ちょうど全部終わる頃に焼きたて出来たて私もう一個あるの思い出しました何マカロニであマカロニそうそうだった今日買ってきたんよねやっぱこういうね業務的なお店行ったら試さなきゃいけないということでマカロニサラダとこれ納豆プロ仕様バージョンそうちょっとプライベートブランドのやつね<笑>あタレがないこ れ, れそういつもタレ入れてんだよね いつもはねタレなのよどうしようかなちょっとまあめんつゆとかで出汁入ってるようなやつで、うんねうん、ちょっとあえてみましょうかおーいいですね増えてきますねいいねってことで完成しました全部作ってたら気づかないけどまとめるとやばいねそうなんだかんだねあれもこれもあったなってあこうなった、ね<笑> まあ、サンドとかあるしこれ食べたかったのよめっちゃうまそうじゃんお店で作ってるやつかな、ね、ちょっとこれをもう後ほど食べるとしてまあひとまずねあの作った出来立てを食べていきましょうはい、はいはい、じゃとりあえず一回いただきますいただきますはいそうそう2杯目はお腹いっぱいになるからそう焼酎 で, 焼酎ではいじゃあ乾杯と上。はい、う<笑>じゃあちょっとこれいただきますしてステーキいっちゃっていい焼き具合もちょょううどいいんじゃな い, あいい、ね、いんいねねねいいでしょね、うん、いただきます あうまい。うまい。サーロインうまい。めっちゃうまいよ。ちょっと米米だよこれ。<笑>うん。うん。めっ ち, ちゃうまい。 うん。うまくない。うん。うん。うん、<笑>顎にね、うまいね。ね、うん、ちょっと後半腹いっぱいなってくると、食えないだろうから、うん。ちょっと最初にね。このカツサンド。カツサンド。これカツ分厚すぎ。うま。うまい。うま、ん、い。多分ロースかな。 うん、油少くなくて、だねうん、すごいはっぱするいし、パン犬かわかんねえもん。はあ、ほぼカツって感じ、ねうん。食べた感じ。ちょっとこれ食ってみてよ、一個。いただきまーす。美味しいけど、うん、ほぼカツだね。ほぼカツなのよ。うん、パンないのよ。うん、食べるあ、すみません。ち ょ, ちょっと、食べかけごめん他がね、食えないから俺が食うけど、全、う、部、ん、の品を一口は食いたい、ね。食いしん坊だからね。うん。甘さクオリティ、うまい。 我らがマカロリーナットを一回試しますか一、はいはい、回, 回プロ仕様の、うん、マカロニーナットいただきます一気によう食べるな うまいやっぱ違う違 う, 違う。全然違ううん餃子のアカロの方がちょっと固めかも食感的には正直餃子の方が好き、うん、プリッとしてるというかそうそうそうでもなんかね入ってるのことか知らないけどハムっぽい風味というかまたちょっと違うんだけど餃子とは。 あなんかわかるわかるっすよなんかわかるでもなんか言い切れない感じもわかるそうそうそうまあもちろんなんか具材にもハム入ってないし本当にこれに関してはなんだろうどっちが好きっていうの分かれる感じ、うん、かなり美味しいかなり美味しいよね、うん、私鼻マサの方が好きか鼻マサの方が好きしたらもう自由に食おうぜはいああ何回食っても辛い揚め名所でも温度が下まってくると生姜感が強まるかもうん。うん うん。うまっ、熱々はあれ生姜いなくなったんだけど、うん、風味ぶわってくるよね。<笑>うん。この唐揚げ美味しい。でちょっとそろそろいきますこの。はい。190グラムハンバーグ。ハンバーグ。こんな感じですねハンバーグ。おお。でうまそうだよね。美味しそう。ちょっといただきです。はい。ぶわ。 しっかりつなげも入っててあのつくねとハンバーグの間ぐらいの食感ふわふらとしてるけ ど, るど、ねうんうん、肉感もあるしあと玉ねぎのね甘みがしっかりあるから、まあ、今回ドミグラスにしたけどおろしがベロのし趣味で言ったらおろしは合うと思 う,、うん う, んうんうん、米が無限に食える、うん、そんなのはもう終わっちゃったね終わったよ一杯目カレー行こうかなと思って次わかる、うん、じゃあ 次の準備ができましたよ。カレーとコンポタ。なんかね、これでね、花マスターに売ってたの、コンポタージュのパウダー？パウダーでお湯溶かし。かね、そうそうそう。二十グラムに対してどうのって書いてあったんだけど、わからんので、うん。お好みで。噛んでやるわ。噛んで、ね。あ、あのね。うん あれの匂いがする。うまい棒のコンポタージュの。じゃコンポーターじゃん。わかるけど。うん、あのあの な, なんつうのちょっと甘めの感じ、うんうんうんうん。ちょっと置いときまして一旦ね。はい。一旦置いておくわ。でもそろそろ冷めちゃうんでこの具沢山牛筋カレー、うん。ちょっと行くよこれ。わすごい脂振った方がいい。振った方が良かったかもね。ねあでも、まあまあ、まあまあまあ。はいはいはいはいはい。結構入ってるね具。 あうまい。うまい？辛さは？そうでもない。辛さはそんなに強くない。スパイスの香りがやっぱりすごい効くんだけど。うんうんうんうん、いやなんかね、店カレー完全にあちょっと唐揚げカレー<笑>唐揚げの量やばいね。<笑>あ唐揚げ唐揚げ。あ あ う, ーあ う, ーうん食べるあいはね あ, のあったんで買ってまいりましたそういうことねこれそうご飯にじゃなくてからあげに入れんだあそうそうそうそうからあげにちょっとやりたくてうわよこれはうまいねうまいよねちょっと頑張ってうん、うんうんうん、いける、うん 確かにニンニク臭くないからこの唐揚げ、うん、合うかも、うん、辛さもそんな強くないと思うけど、うん、うちら辛いの好きだからその責任持って言えないけど言えないけど、うん、そうだねガーリックがやっぱり効いてる、うん、じゃあ俺もやってみるわこれなんつうのかなめっちゃ乗せるな乗せすぎた<笑>これとマヨでご飯食ってないあー絶対美 味, い、ね、美味しいでしょうあー、うん、うまいうまい買ってよかったね俺好きだわこれ 他の食べられて、もうちょっと火入れの弱いニンニクっぽさ。生に近いようなあるけど、うんうんうん、これはもう完全にフライドガーリックだね。だよねうん、今日、こんだけ食って、なんかこう、ああまあ、っていうのない。な、う、い、ん。全部うまい、うんうん。あ、じゃあちょっと。 ちってこれ。あ出た、うん。ガーリックバターソースこれね。これ人気だよね。なんかよく三日計はする、うん。これにさ唐揚げつけたらさ出ぶるんじゃない？ハイ系だね。う, ん、うわ。<笑>黄色なのがさまたなんかちょっとハイ感クがあるよ、ね。<笑>そうなんだよ。めっちゃガリバターや。うん。うわ。やばい。半沢。 ほぼこれにさ、うん、蜂蜜とか混ぜたらヤミヤムみたいなガリバタ、はいはいはい、ハニーチキンみたいにはなる、うん、と思うやっぱ人気のなのが分かるって感じこれは米じゃなくて酒だ<笑>でもやっぱさちょっと前の家撮影だと本当に腹パンだったのまあ家だと気合が入んないし。うん やっぱトレーニングしてるからか、今日はじゃあ腹パンではある。でもあの気持ちの腹パン。もういいか な, かなそう。満足したの腹パンで、はい。結構ね、お腹は余裕なのよこれ。お酒抜いてるだけあるね。ダイエットトレーニングの成果じゃない、うん、これ。ああ、人生楽しい。<笑>やっぱ食べるの好きだから。<笑><笑> とさ、こ、うん、のあで試したいことがあってギョのマカロニ納豆ってさ、うん、なんかつまみっぽいよねでもこいつおかずっぽいよねああ、確かにだからこれをさもうガッツリ丼にしたいの<笑>マカロニ納豆丼<笑>マカロニ納豆丼味がちょっとだけ薄かったんでご飯するにはこめんつゆで、うん、うまい合う 玉ねぎ感がうまいかも、うん。結構シャッキリしてるよね。うん。うん、これおかずだ。これ食べるあんまちょっとマカロニ納豆に、まあ食べるラー油ですからご飯にもねかけないとってことで。うんうん、ポリポリって。 なんか探してるね。<笑> い, いくら探しても、マカロニがもういなくなっちゃったんだよ、ね。食べるラー油はちょっと入れすぎ。った完全に入れすぎたね。うん 個人的にはだけど、うん、この食べるラー油ご飯にかけたりとかっていう感じじゃない気がするなあー例えば油淋鶏のよにかけたりとかあ、はいはい、なんかその中華系の、はいはいうんうん、香り強いじゃんトッピングみたいな感じでさっきの唐揚げもそうだけどあ、うん、えた方が美味しい気がするなんか主食として食う感じじゃないかもな、うん、<笑>ダメだ今日なんかこうオンってのがない全部うまいってなってる。うん ってことで食べたね今日も食べた。 で, で、今、残りはこんな感じ。唐揚げが、まあちょこっと残ってて、で、こっちか。カツサンドが一気合残ってる感じ。で、あとは、まあカレーだったりとか、コンポタも残ってるけど、まあこれはね、まあ夜食べたり、明日食べたりってことで。うん、でも、今日うまかったね。うまかった。めちゃくちゃうまかったよ。うん、た行数も美味しいから、コーツはつけがたいけど、うんうんうん、まあ正直、やっぱ肉類、うんうん、食べるんだったら、うちは多分、 花正行くかなあそうかも、うん。うん。気になる方は。近くにあれば。近くにあればね。花正ってなんだろう。全国展開なのかなでもそんなに、あっちこっちにある感じじゃないよね。関東以外がわかんないから。そうね。まあちょっとそのあたりはわかんないけど、お近くにね、あれば、買っていただいて、うんはいまあ、安く、美味しくね、うん。はい。いろいろ味わっていただければと思います。うん、はい。まあ、ちょっともう満腹だから昼寝しよう。<笑>片付けてから。片付けて昼寝しようで、はい。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。